欲しいのよね君ダイヤモンドの原石ってところかしらはひらめいたわ私が君を美しき戦士に磨き上げて差し上げちゃうこの先に用意した美しき戦士たちを華麗に倒すのよさあ君は私の美しきレッスンについてこられるかしら お互いがお互いのことを思い切磋琢磨をしていくこれも一つの愛の形その名もシテーアイサイヤ人の底力を見せてやろう。精一杯頑張りますお前の成長ぶりを確かめてやろう心配するな 片方は正確に難ありだけどち仕事があるからな手早く終わらせてもらうぞぜひ俺とも手合わせをお願いしますあなた相変わらず嫌な感じね少しはそこの好青年を見習ったらどうかしら無理やり連れてこられたんだ皮肉の少しくらい言わせてくれこれが終わったらすぐに返してあげるわよとっとと戦いなさい仕方ないか 本気で行かせてもらうぞこの美しさを上回るなんて君想像以上の逸材なのかしら 私に愛には様々な形があることを教えてくれたさあその愛の形を見せて差し上げなさい私、食料を買ってこいって言ったよねなんでこんなところにいるのさここは私一人でも平気だからさっさと戻りなうるさいお前が何と言おうと俺はお前が傷つくのを見ていられないんだ行<笑>くぞ 気分けが悪い夫だねちょっと何くだらないことで喧嘩しているのよ美しい愛をケガさないでくれるくだらなくないごごめん18号クリリンよくもクリリンをあはははお前強いなチッ負けたかいくよクリリン<笑> 愛とは何たるかをよくわかっているじゃないそれだけの美しさがあるなら私が直々にトレーニングする必要がありそうねかかってきなさい美しく華麗な技をお見舞いして差し上げるわ<音声> 手が乙女だからって甘く見るの失礼よ。君の全力を私にぶつけちゃってよね。この気配は。 リエンザン《<笑>冗談じゃないよ!<笑>》これが君の愛の形 That's <laughs> all. ビルス様はまだまだ現役のおつもりですが今後のことを考えて次期破壊い候補を探しておいたほうがあなたには候補探しを手伝ってもらいますいいですかビルス様には内緒ですよ。 まあ、ささかかっとてこいまずは彼だからですかね以前見た時は素晴らしく成長されていましたがまあ実際に戦ってみればわかるでしょう。 そのまま戦いましょうかまだまだ強いヤがいるってのかあなたたちの修行の成果を見せてください手加減はなしですよ 前回のようにはいかず。<笑>楽しくなってきましたね。<笑>私もとってもワクワクしてきましたよ。あらまあ、あなたたちの力は本物でしたか？力を温存していないと、ね。<笑>成長しましたね。行きますよ。 ああそうですね皆さんまだまだ候補に挙げるほどの力はないようですうんあなたは破壊神に興味ありません<笑>冗談ですよさてビルス様がそろそろ起きてしまいますから私は戻りますね はっきりと決着をつけさせてもらおう。 どこかで私を呼ぶ声がする愛の戦士リブリアン華麗に参上よ早速この第七宇宙にも咲かせましょう響かせましょう愛と勝利の歌を見せてやるこのセルの恐ろしい。 しているのは、私の愛の一撃を食らっちゃいなさい何やら想像しいと思ったなぜ私たちの邪魔をする退屈せずにめの<音>悪がはび込んだ そんなもの見たくなんかないわ愛の名のもとに悪を打ち砕いてみせるわ 私の理想に近づく一歩となる。景色<ペシ>、神の運命をその目に焼き付けるのだ。こが<ペシ><ペシ><ペシ>あなたの美しさだって言うの？私が本当の美しさを教えてあげるわ。これが私の愛。私の。 どちらが強いか？楽しくやってもいいんだろあああ？楽しくなってしまたね。凄まじい闇の力ね。でも愛は屈しないわ。さあ、まとめてかかってきなさい。この星にも私の愛が届いたわね。せーの！ 行くぜ私の力を思い知りやがれ身勝手の極意行くぜ悟空さんとは違ったあなた自身の強さイメージしてください自分の殻を 破る姿をベジータさんは嫌がるかもしれませんがあなたも一緒にベジータさんの成長を見届けましょうもちろん戦いには参加していただいてそれでは行きますよソーレ かかってこいよ過去の自分自身を倒すことができないのならあなたの成長はそこまでということです、うん、上等だ俺は俺のやり方で限界なんぞ超えてやる貴様の面を見てやろう思い出すぜ 今の俺は誰も強いバカ。バカクソタレ。あれもあっちにもベジータさんこっちにもベジータさんベジータさんがいっぱいいらっしゃいますねくだい。一瞬で片付けてやる。守るべきものを忘れたお前に今の俺が負けるわけがない。 じゃないかやるな それでは、お望みの人に登場してもらいましょうか。 オレっちやってみっかくそー、こんなところで時間を食っている間に悟空さんがくそー。ああなたは助けていただきありがとうございます。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 悟空さん危ないうわーれでは早くあいつを倒して悟空さんを助けましょう 助けていただけありがとうございました悟空さん俺ももっと強くなりますあなたのように よう。こそ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 今ちょっと立て込んでて、後で美味しいごちそをいっぱい作ってあげますから。仕方ないな。しばらくこれで遊んでおくか。んなんだお前あ、ありました。えっと、そのパーツは私が落としたものだ。これは俺が拾ったんだぞ。もう俺のだもんね。仕方ありませんね。 あまり強行手段を取りたくないのですが力づくでパーツを取り返しますよあなたを見ていると食欲が抑えきれないどっちが先におかしにするか勝負だこれは俺のだとお前なんか嫌いだありがとうございます確かに探していたパーツですあとパーツは残る2つ 次はあちらに行ってみましょう。 ん, 様たちはっんでなここはのてっっっがにだはちちち大大人人事情ってもんがだなどうせ ウっ払おうとしてるんじゃないな<笑>なぜそれを仕方ないここは公平にじゃんけん王だなううーんパーツに夢中すぎて私たちの声が聞こえていないようです少し手荒くなってしまいますがあの人たちと戦って取り返しましょう可愛らしい方ですが油断できませんね<笑> やってやろうじゃんあなたにはなんだか勝てそうな気がします手ごわそうなやつだなみ見た目は可愛いがよしこれでパーツはあと一つになりました最後までお付き合いしていただけると嬉しいです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 お前一人で見つけたものではないああのそのパーツ私のものなんですが返してもらえないでしょうかこのパーツはフリーザ様のものだたとえレディの頼みでも聞くことはできんへへへちょうど体がなまっていたところなんだてめえらを倒して俺が手柄を独り占めしてやる手柄は全てだ このザーボン様がいただくてめえにだけは抜け駆けさせねえよそりゃ誰が一番早く倒せるかちょうそうだあのパーツが最後の一つになります戦いに巻き込んでしまって申し訳ないですがもう少しお力を貸してくださいありがとうございますこれで彼に会うことができます<笑>甘いなお嬢さん そのパーツを狙っているのは我々3人だけだと思ったかえっ<笑><笑><笑>サイヤ人は皆殺しだ王たちに殺された皆のためにもおめえをぶった 連絡を受けてきてみたら、この有様ですか。そのパーツ、渡していただけますかそしたら、見逃してあげますよ。このパーツは、もともと私のものです。<笑>それなら、力ずくで奪うまで。い、えー、お前、なかなかやるな。その力、目を見張るものがある。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 そう。 始まりよやろう